ステップファミリーの支援活動をしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、本日は番組リニューアル変体ステップファミリーに聞くです。リニューアル第1回目の本日は楠本みどりさんに来ていただきました。みどりさん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。 いろいろとねお話を聞かせてくださいそれではみどりさん先輩ステップファミリーの自己紹介からよろしくお願いしますはい、えー、私の名前はあの楠本みどりと言いますと私は27の時に前の主人と死別をして、えー、4年後31歳の時にあのー、今の主人と再婚しましたはい。えー 当時、私を連れてる娘は4歳で、4歳、には9歳の男の子と6歳の女の子がいました。うん、あ小さかったんですね。そうですね。はい、で、再婚して3年ぐらい経った時にあに、セメントくんが生まれて、はい、もう今、その子はね、14歳になってます。あ、そうですね、うん。14歳なんですね。うん、はい。 まあ再婚してこう十七年ぐらいもう経つんですけど。レテランさんなんです、ね。<笑><笑>上の、ね、子供たちはもうあの、はい、それぞれ社会人二人ともなってて、はい、私の連れてる娘も専門学校生でもう独立し ね, ね。もう一番下の息子も中学校二年生なので、結、は、構、い、まあ子育てに関してはこう一段落<笑>したかなっていう。ね 感じですうん、はい、一番そうか、中学2年生、3年生のね、うん、息子さんが一番今、一緒にいて、うん、あとはもう、子育て上から2番目のだから、ママっ子娘ちゃんが、うんまあ、社会人なんですけど、うち、ん、から通ってるので、あうん、夫と私と娘と、あの一番下の息子の4人。4人家族なんですね。うんはい で仕事はあの、はい、地元の急性期病院のソーシャルワーカーをしているので、まあ、あのうちの病院はあの総合週産期センターといっ て, 言ってあの母子 の, あの支援をしているので、はい、ステップファミリーに関わることも結構仕事上でも多いかなと思っていますあ。そうなんですねはい 今まで積み重ねてきたものがお仕事にも生かされている。そんなね。楠本美杜司さんに今日はお話聞いていきます。はい、えー、ステップファミリーになったきっかけをまず教えてください。きっかけはですね。あの、インターネットなんですね。インターネット、うん、あの当時はまだはい。sns とかもなくて。 で あ, あそうかそうかそうそう、はい、ヤフーの掲示板とかでああ懐かしいですね懐かしいです<笑>こんな話するとみんな懐かしいねっていうんですけど、うん、そうしの地元の掲示板にこう「シングルパパママ集まれ」みたいな、はい、あのタイトルの掲示板があってでそこでこう書き込みをお互い始めたのが本当に最初のきっかけですそうなんですね<笑>、まあ、今でいうなんか オンライン結婚みたいなの<笑>走るみたいな。ねあの、うん、全然別に私は再婚をしようとかしたいとか思ってたわけではなくてシングルの家庭でやっぱりいろいろ悩んだりとか、うんはい、あの思うこともあってそういうのこうみんなでこう分かち合えたらなっていう感じでスタート。 してるんですけど、まあ、主人の方は多分結構再婚の願望は強かったんじゃないかな？は い, はい、うん、そうだったんですね。ご主人の方がそれで。まあなんとなくこう。最初はね。掲示板のやり取りからメッセンジャーのやり取りに変わってね。なんとなくこう。近しくなってきたなと思ったら、もう結構 あ, あっという間みたいな。<笑>気がついたら同居してました。みたいなね。はい、うんだからこう。 勢いに結構任せてスタートしちゃったので、はい、うんなんかまあ結構大変なんじゃないかってね自分の親とかには、まあ、反対はされたんですけどそうだったんですね反対をされたんですねそ う, で, そうでもまあ私ならやれるわみたい な, 根拠ない<笑>自信もかかるのか、はい、はい、か結構ステップファミリー のことをこう学ぶとか、はい、っていうことを全然しないままスタートをしたの で,、はい、で結構大変だったなって思います。 いやもう本当にねいろんなことがありすぎて、うんうんすね、何から話をしていいのかもわからないんですけど、うんまあうん、一番こうきつかったのはこう私の娘は生 ま, れ生まれてすぐにパパ死んじゃったから、うん、こうもう私しかいないっていう。うんはい うん、環境でずっと生きてきててて、えー、主人の方の子供もたちも、まあ、結構結、ね、婚して2年ぐらいだったんですけど、はい、お母さんがこういなくなった寂しさっていうのが、うん、すごい強烈だったみたいで特に、えー、こう、はい、まあ長女ママこの長女ちゃんの方は4歳ぐらいでお母さんいなくなっちゃったから、はい、もう。 ママができたみたいなのがもうすごく多分嬉しかったんだと思うんですけど、うんうんはい、すごいこう私の取り合いっていうか奪い合い合、うんうん、<笑>だから子供たちの関係がやっぱり、はい、なかなかうまく築けなくって、うんね、それに対してやっぱり主人はこう。 イイライラするしなんか主人の方のまの母たちも、まあ、結構私の娘に対してわがままだみたいな感じで、はい、うー ん, なんかこうこんなはずじゃなかったなみたいななんかもっとみんなで仲良く暮らせるはずだったのに。はい 私が娘がいないほうがかえってなんか楽だったのかなとか、うん、もうなんかそんなことをいろいろね、そうですか、それはでも想像するに大変ですよね。 あのー、みどりちゃんのお子様はお嬢さんが、ね、お父さんを亡くしているわけですし、まあね、あの記憶がないぐらいだった頃かもしれないんですが方や孫 の, の方うも、まあ、お母さんを失った喪失感を抱えていたので、まあ、それが全部こうみどりちゃんの取り合いという形で、ね、来る状態でスタートしたということですもんね。はい 主人自身もやっぱり離婚の傷っていうのがすごく生々しくって最初の1年ぐらいはもうなんかこの人の専属カウンセラーかぐらいで、ね、<笑><笑>でやっぱりこう、はいてあげたりと か,、はい、かとにかくケアしないといけない人たちが多すぎてそうです、ね、どうするみたいな。うんはい みどりちゃん自身も心に傷がある状態にもかかわらず、うんえー、そういう全ての家族の喪失感っていうのを、えー、一気にこう受け止めなければいけない環境でスタートしたっていうことですよね。 そうですね、まあ、私の場合は結構前の、はい、主人の闘病が貧困、はい、と同時って感じだったし最後の半年とかはもう本当に私がずっとつきっきりで看病とかもしてたので、はい、う割とこう や, りやりきった感は、まあ、あったんだけど、はいあまあ、主人もそういう私のこうプロセスはすごい大事にしてくれてたのでそこはね、まあはい 割と良かったんだけど、やっぱこ主人の方はこう、うん、離婚が自分の責任なんじゃないかとか、はい、まあ、相手に対する憎しみとか恨みとかね、こうやっぱいろんなこう気持ちがあって、うん、こう、はい、子供たちもやっぱ全然面会とかさせてなかったんですよね。はいうん、だからこうそういうこう喪失感とか傷つきみたいなものを私に満たしてもらうことをこうみんなすごい求めるみたいな。<笑><笑> そうですみんなこう待っていない部分、やはりね緑さんの母性にね、うん、こう求めてしまっていたのかもしれないですね。そうです、ね。はい。何かこう具体的な出来事っていうかエピソードというかあったりしたんですか？いろいろあったとは思うんですけれども、うん、たまたまこうその時にちょっと地域で子育て、はい でまあサポートをするようなこうグループの人たちとかに知り合った時にまあ別に再婚家庭だからとかじゃなくってこう子供って上から順に愛情をかけていくといいよって教えてもらったんですよね。はいまあ、こう下の子が生まれると上の子が赤ちゃん帰りしたりとかして取り合いってあるじゃないですか。でこう上の子が満たされるとその満たされた気持ちを下の子に。 兄弟間で与えられるから、うん、上の子から、はい、やっぱり扱うといいって言われて、はい、あそうかって結構私素直だったので<笑>あの、はいまあ、長男ママコ長男ママコ長女ってこうお兄ちゃんだからお姉ちゃんだからみたいなふうに、まあ、ちょっとこう、はい、わ, わざとっていうか二人、まあはい、の方にこうに 気, 気をかけながら、うんまあ、ちょっとこうおやつも。 ちょっと多めとか、はい、物事選ぶ順番もお兄ちゃんからね、お姉ちゃんからねみたいなふうにして、でも自分の娘には、まあ、いないところで、うん、こ, うこっそりちょっとこうケアするっていうか、はい、なんか そ, そういうふうにすることで、まあ、それぞれがちょっとずつ満たされることで、落ち着く感じはありましたかね。 周りのお母様とかにも相談したりママ友とかですかねいろいろ第三者に相談しながら上から順に愛情をかけていくっていうところを何かを心がけたりしたんですね結構やっぱそれはあのやっぱ上の子たちも余裕ができると、はい、あの子にも優しくなれたりとかはするので、うんるはい、そのママ子長女と実施の娘とのこう喧嘩とか激しくな、はい だ か, らですね、だからやっぱりこうそういう時って私もカーッとなるわけです。やっぱ自分の娘が泣かされたりすると、からもたつし結構物を取ったりとかお金を取ったりとかしてもらってカーッとなるんだけど、そのママことが悪いっていうふうに結局叱りつけても、はい、なんか 結局誰のためにもならないって、まあ、行動は悪いから注意するんですけど、はい、自分の中 の, その腹立ちとか、はい、怒りをそのままぶつけても結局なんか全然こう家族の中には何もこういいものは帰らないっていうこと、うん、まあそれも失敗もたくさんしたので、はいうん、やっぱりこう行動はダメだけどどうしてその子がそういうことをするのかっていう時にやっぱりこう。うん 寂しさだったりとか、はい、こう自分の気を引きたいとか、まあ、子供なりのいろいろがあるわけじゃないですか、はい、そこをやっぱりこう扱うっていうことがすごく大事だなっていうのは、うん、やっぱり子育てしながらこう考えさせられましたね、うんはい、そうですねあの実行とママ、ま、の女の子が2歳差なんですよねなのでみどいさんの取り合いにもなるでしょうし うん、あの実婚に対してはどういうケアをしていたんですかやっぱりもうなんかこんなとこ来たくなかったってすごい毎日泣かれたので<笑>、はい、もう本当にちょっと切なかったんですけど切ないですよ、ねうん、でもまあとにかくもうゆうちゃんママの宝物だからねって言いながら<笑>、はいまあ、こう娘が安心して生活できる関係性をこう作っていくことを。 とにかく頑張ろうって、うん、でもやっぱり結構実施に対してのケアが一番おろそかだったんだと思います、うんうん、それ で, そうんで、ねはい、再婚して9年目の時に、はい、これ暮らしたくないって娘から言われて9年目の時にそうそうそう、うん、3歳14歳ぐらいですね、うん、でやっぱすごい反省しましたねもうああってだからまあその時はちょっと2年間別居もして 娘のことにちょっと専念したいっていう時間も取ったりとかしたんですけど、うんはい、まあだから私も全然うまくやれてたかって言ったら、うん、やっぱ失敗もたくさんしたし子供たちにはもうそれぞれに悪かったなって思うことってこのようにはあって、うんはい、でもこう。うん みんなでやっぱり幸せになりたいっていうのが私の中のやっぱり一番の願いだったから、はい、こうその時その時に自分にできることをこう夫と話しながらはいなんていてう感じですねそうだったんですねもうすごく長い歴史の中でそういった期間も経てあの、ね、ご主人とも協力的にねやっていかれたっていうことなんですけれども。 みどりさんといえばすごい旦那さんとのパートナーシップがねすごくあのうまくいっているなっていうふうに思うんですけどあのもちろんいろいろなね歴史を経てだと思うんですがあの聞いている方もねおそらくここをすごいあの知りたいなっていうところかもしれないんですが具体的には旦那さんとはどのように話し合いをしたり育んでいったのか聞かせてもらっていいですか そうですね。やっぱ、最初の頃は、やっぱり夫がこう、自分の傷つきとか、痛みの方が、こう、すごく強くて。はい。その、こう、離婚もそうだし、はい、結構、自分の親子関係とか。はい。あの、そういうこともね、あったんですよね。で、うん、はい。こうまあ、やっぱ、受け止め、話、を聞きながら。はい。こう。 子供にだから結構支配的にやっぱり関わってしまうところがすごくあって、うんはいうん、それに関しては本当に結構、はい、まあやっぱり怒った時もあるし、うん、こう話し合いをしたりとかも う,、はい、もう我慢できない時はもう出ていくみたいなことも、はい、<笑>あったんですけど、はいうん、でもなんかこう。 やっぱそこは本当に主人に助けられたっていうか、はいうん、うちの主人って本当に素直なんですよね。素直なんです ね, <笑>ね、はいだからこう。はってこう気づいた時にはやっぱ自分が悪かったって言ってくれたり、はい、自分が変わるから変わろうと思うとか、はい、の彼なりに一生懸命こう見せてくれたりとか。 してたので、うんはい、私の努力だけじゃなくて本当にやっぱり二人の努力でってこれたのかなご主人がね素直だっていうところなんですけれども私はそのみどりさんのあり方だろうなっていうふうに思っていてあのいろいろ大変なことがある中ね、まあ、子どもたちの板挟みだったりであのセメントも生まれているわけじゃないですか。うん あのやはりすごく忍耐強さとか、抱用とか、そういうところなのかなと思うんですけれども、こう日々の中でね、いろいろ心がけていたことっていうのが、もしあったら、ご主人にしても家族にしても、うん、その何かあったら、ちょっと具体的に聞かかせてもらえますかあそうですね、やっぱりこう否定、その人そのものを否定しないようにはしてましたよね。うん、だから こうえその言い方は、うん、あのよくないよとかよくないと私思うなとか、うん、そういうこと言われるとやっぱり辛いよねって、うん、その一部を嫌だなって言って彼そのものを否定しないとか、うんうんうんはい、子どもたちのことも、うん、それはすごく心がけたかなっていう気は。 しますうん、だからあなたのことは受け入れてるけどあなたのこの部分は私には辛いとか嫌だとか、うんはい、子供たちにとってもしんどいと思うとか、うん、子供がすることもですね、うんはい、その行動はちょっと違うと思うよと か,、うん、かこ行動とその子をセットにしないようにはあったかな。うん、でももそううなっちゃう時も 私の中で、はいはい。だからこうまあ結構ほんとママコ長女ちゃんは、はい、あいろんいろんなエピソードをすっごいたくさん出してくれたので、はいはい、<笑>なんかこう、はい、本当ににう些細なことでも、はい、私に対する嫌がらせなのみたいなふうに思ってた時期もねやっぱりあったんですよね。はいうん、でもこうそうじゃないっていうことをやっぱりいろんなこう うん、学びだったと思うんですけど私もカウンセラーの先生にずっとついてたりとか専門職で、うん、あの子供ね、うん、児童心理とかも勉強はしてたしそうですよ、ねううん、やっぱりそれはいろんな知識を入れたりとか、うんとはい、自分のこう感情ですよねこう自分がどういうことで、はい、自分ないがしろにされたって思うとすごくこう傷つく。うん うん、心の癖があるなと か,、うんはい、なんかってやっぱり自 分, 自分自身の思い込みの癖がたくさんあるので、はい、同じことをされても腹立つ人もいれば腹立たない人もいるわけですよね。うんはい、そういうのこうできるだけこう細かく切り分けて見ていったりとか、うんはい、そうい う, こう訓練っていうのは大事だったかなって。うんはい すごいですね。その行動とその子をセットにしない切り離し、うんうん、これがねすごいなっていう風にね思います。やはりあの不協力自分を 客観的に見てあその子自身も否定しないで一つずつちゃんとみどりさんが思うこともこれはいけないと思うよっていうみどりさん の, あの自己開示もしているところがねやっぱりあの私はこう思うよっていうそういう働きかけをねしてきたっていうことなのかなと思ったんですけれどどうですかそうですね多分それは結構すごく自分の中では大事にしてきたかなって。 やっぱこう否定されて生きていくって辛いじゃないですか辛いですよね。うん、で生きづらさを抱えて大人になっちゃって、うん、辛い思いをする人たち私もたくさん見てきてるので、はいはい、やっぱりそこだけは守ってあげたいなとかはあったかもしれないです。み、う、り、んうんはい、さんの包の包容力力、力ですね包み込む力その受け止める力、うん その子自身を否定せず、そして子供を受け入れるここがね、やはりご主人のね心もあの素直に開いていたっていう、すべてみどりさんのねあり方にすごいやはりあのヒントがあるんじゃないかなっていうふうにね今感じました。<笑>いや、まあ、なんか嬉しいけど。まずうんはい。 それでは、いろいろエピソードも、ね、本当にたくさんあったかとは思うんですけれども、ステップファミリーになってね、みどりさん、よかったなーって思うことがあったら、聞かせてくださいあーもうやっぱりこう本当にいろんな感情をこう自分に体験させてもらえたなーって思うんですよね。はいう 前の結婚生活の中でもやっぱり主人が闘病して血、はいまあ、に別れっていうねあの体験もすごい本当に自分の中では 深, 深い意味があると思ってるんですけど、うんはい、やっぱこうステップファミリーになってから自 分, し自分でも知らない自分、うんこうまあ、結構未熟だったりとか醜、はい、い感情とかもやっぱ結構本当に出てきて、はい、それがすごく嫌だった。 たりもしたんですけど、うん、まあでもそこからやっぱり自分がこうね思いを変えるとか、うん、学んで知るとか、はいまあ、コミュニケーションもたくさんこうとってやっぱすごいこう自分も夫も子どもたちもこう成長してこれたのはまあまあこの家族だったからかな うん、もしこうほんとに、まあ、娘と2人で気楽に暮らしてたら、はいまあ、こんなしんどい思いはしなくて住んで楽だったかなと思う反面今、はい、の私はやっぱりなかっただろうなって思うと、はい、まあこれはこの出会いはすごくこうありがたいことだったのかなって思いますね。まあはい、その途中は本、ね、本当当にに、ね、だなっていうかうか、ん、ま思うことも たたくさんあったから、はいはい、今渦中にいる人たちも辞、ねはい、めてしまいたいと思うこともた分たくさんあると思うんですけど、はいまあ、それをこう経て子どもたちもそれぞれこう大人として自分の人生を歩み始めてる姿を見た時に、はいまあ、こう子どもたちなりにこう私たちに感謝してる気持ちもすごい伝わるし辞、はい、めないでよかったなって こ, うこの子たちの人たちに関われてよかったなってた、はい。ね す晴らしいですね<笑>その一緒になったからこそね得られたいろいろな気づきっていうところでいすよね、はい、みどりさんは本当に仕事でもねあのソーシャルワーカーですとかそういう経験をね、生かされて多くの人を助けてくださってますよね、うん、最後にですね、今悩んでいる方へメッセージをね、お願いしたいなと思うんですがいかがでしょうか はい、まああのステップファミリーに限らず、まあ、恋愛とか結婚ってこう自分のことを知るすごい最大のやっぱりチャンスだと思うんですよね。はい。こにこう双方子供がいるとかってそれだけ人間関係が複雑だから、はい、やっぱりこう難しさとかつまずきっていうのをとってもこう感じやすいと思います。はい、だからこそ、はい 本当にこうそこを乗り越えるためにこう自分のメンタルをこう鍛えたりとかこう本当ステップファミリーっていう家族の発達課題とかねコミュニケーションの取り方とか、はい、そういったことをこう学んだりしてほしいなって思います。であとはやっぱりこう、まあ、自分自身に死別とか離婚の体験をしている人は自分自身の心の傷っていうのもあるし。まあはい 子どもたちもやっぱそれぞれに傷もあるし、まあ、初婚でこう相手がそういう体験をしている方をパートナーにする人はこう相手やその相手の子どもたちにそういうやっぱり痛みがあるっていうことをあの学んでじゃあ自分はどう関わればいいのかっていうことをすごくこう勉強してほしいなって思います。あのそういういパーートナーを選んで 結婚しようと思う人たち も, もう結構やっぱりあの自分に課題がある人が多いんですよ。だからすごくその相手をこう助けてあげたいとか、うん、子どもたちなんとかしてあげたいっていう優しい気持ちを持って出会うわけだからやっぱでもそこにこうちゃんと何て言うのかな自分をこう守る。 自分をこう成長させるものっていうのを持っていかないとすごい巻き込まれて、うんはい、あしんどいって思いばっかりがたっちゃう人も多いと思うので、うんはいうん、ぜひこういったあの M ステップの活動とかを通してねあのみんなこう勉強しててほしいなって思いますね。はい、いとてもも深でですねそのの中で自分をを成長させるものを持つ やっぱりここに気づけるっていうことが本当にそこにフォーカスできるっていうことがねあの失敗ととるか傷ととるか成長を気づきととるかみどりさん自身は私はあの柔軟に、ね、学び続けたっていうことがその柔軟性がやはりすごく大きく家族が変わっていったところなのかなと思いました。て、うん、ての、ね、経験をあの糧にして 人としてね、学ぶ姿がね本当に美しいし、それが今のねご主人と の, あのすごく良好なパートナーシップにもねつながっているんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ご, いご主人とはね、<笑>ご主人とはもうすごいいい感じですよね。<笑>なん<か>ね確かに。<笑>はい。気づいたらこんな感じになってましたね。<笑>はい。本<笑>当あんまり最近。 腹立つことも喧嘩することもなくなったのは、うんまあ、主人に聞いたらきっと俺がすごい我慢してるなって言うんだと思うんですけどはい是非<笑>、はいはいえー、ねまたパートナーシップなどもね聞かせていただけたらなっていうふうに思いますはい、えー、本日は大変、えー、貴重なお話をいただいてありがとうございましたありがとうございましたはいいかがでしたでしょうか 本日は先輩ステップファミリーの楠本緑さんにお越しいただき近所になるお話をいろいろといただきましたもっと詳しく知りたい方は M ステップのホームページから会員登録をしていただけたら様々な情報をお届けしますまた M ステップに会員登録をするともらえるサポートブックにはステップファミリーで抱える問題やお悩みの Q&A など ためになる情報がぎゅっと濃縮されていますのでぜひ一度読ままれてみてみください、ま、た今まさにステップファミリーの問題で悩んでいる人にはオンラインカウンセリングをおすすめします大人向けそしてステップチャイルド子ども向けの LINE での無料相談もやっていますので是非 NPO 法人「m ステップ」にアクセスをしてみてくださいね。 最後にオンラインサロンでは日々ポジティブで元気になるための朝礼や各部活動によるライブ配信などイベントが盛りだくさんのワンコインの寄付型のコミュニティが発足しています現在は会員が70名を超えましたオープンして半年毎日大変にぎわっていますぜひ気軽にお試しください 番組の最後に表示されるページよりお入りくださいこちらねみとりさんも入ってるんですよねはい、はい、どうでしょうし<笑>、うん、あの本当こう毎朝ねあのてるてるがしてくれる朝礼ってすごくやっぱりあの自分にとって大きいなと思っててきっとこれサロンメンバーさんはみんなね感じてると思う ですけどね、またそうい う, こう自分にとってこう前向きにこう日常を過ごそうと思うみんなとこう交流があるっていうのもねすごくやっぱ元気になれるんで本当ねあのこっちにみんな<笑>そうで「おいでよ」ってすごいおいでで。<笑> 毎日みどりちゃんとも朝の朝礼で代表の新川がテルてるって呼んでるんですけどテンしてくれるんですよねお名前を呼んでくれてあの高校のホームルームが懐かしいよね懐かしい<笑>本当に<笑>本んにコロナ禍の中でもねファミリーのようなねほこりとした結びつきが得られるので是非こちらをご覧いただいている皆さんもねお待ちしておりますワンンコインでね あのずっと自己肯定感がキープできる、ポジティブになれるね、そんなサロンです。はい。こちらの M ステップチャンネル番組、頻繁に更新しています。現在、チャンネル登録1000人を目指して、スタッフ一同力を合わせて作成しています。次の更新をぜひお待ちくださいね。はい。 それでは本日の「先輩ステップファミリーの曲」はこちらで終了になります。次回の更新までお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。